おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、つけ麺の回でございます。というのも、僕の茨城の大好きなお店、龍介さんのつけ麺をね、購入させていただきまして、今日はそちらを食べていきます。でね、今回はこちらのつけ汁と、まあ、麺と合わせてね、いただくんですけれども、それプラスね、昨日自分でチャーシューも仕込んだりなんかしちゃったりなんかしちゃったりしてるんで<笑>、そちらと合わせて今回は食べていこうと思います。 もう今日は手っ取り早くね、ダブルズンドお湯沸かしておりますので、こちらのスープを小さいズンドの方で優先していきます。よいしょ。よいしょ。熱い。熱いよこれ。熱いぞはい、オッケー。で、麺の方ですが、こんな感じでございます。麺の方がね、つけ麺の中ではそんなに太めではないんですけれども、ストレートでね、めちゃめちゃしっかりしてる麺なんですよ。で、まぁ、あ、ちょっと茶色がかってて、これがめちゃめちゃ香り良くて美味しいんですよ。 もう大好きそ<笑>したらこれをゆでてといいはいはいはいはいよいしょ麺こんな感じ見えるかなちょっとね茶色がかってる感じでございますもう麺はいい感じですかねよいしいつものように湯切りとはいうん しっかりと締めていきます。よしよし。OK かな。よし。そしたら最後、盛り付けですね。ちょっとね、いつもでかいのだけで、わけわかんないと思うんで、ちょっと一人前も今回は作ろうかなと。一人前こんなもんかな。よし多いな。ちょっと多いな。 まあ、大体これで約一人前ぐらいですね。で、残りはざっと、こっちの平皿に移しまして、サイズの差はね、こんな感じでございます。やばい。<笑>こう見比べると、でかさがね、よく伝わるかと思います。それで、昨日仕込んだチャーシューがですね、こんな感じになっております。うまっそ。こんな感じで、しっかりね、うまそうに仕上がってますが、今回このままドンと。 もう一本もう豪快にドンと。で、最後に漬け汁ですね。温めた漬け汁はこんな感じでございます。ちょっとよく振って、油とスープをなじませます。うわー濃厚。<笑>うまそう。はい、ということでね、今、こんな感じで、すべて完成いたしましたので、向こうの部屋で食べていきます。 はいってことで今こんな感じで完成いたしましたあーうまそうな匂いがするよあもうお腹すいた食べます<笑>いただきます分かりやすいようにこの前にね一般サイズとデカ盛りサイズ置いておきますとりあえず麺からねまずは う竜、ん、介さんってね、まあ、自家製麺なんですけど、まあ、ちょくちょく多分配合を変えてるみたいで、行くたびにね、若干こう、味は変わったりするんですけど、毎回うまくて、で今日のはね、なんだろう、甘みが強い。でしかも、普通の小麦の甘みってよりか、まあ、全粒粉のせいなのかわかんないんですけど、そのコーンっぽい風味、甘みがあってね、本当にね、塩とか、まあ、レモンとかちょっとかけてね、これだけで食べれる。麺の刺身じゃないんですけど、めちゃめちゃうまい。 じゃあ続いてこのスケジュールにつけていただこうと思うんですけどその前にちょっとあーやっぱうまいはいドボッとうめえやっぱいつ食べてもうまいな うわかなり、その、鶏パイタンとして、うまみがね、めちゃめちゃ強くて、甘みとかね、しっかり入ってるんですけど、魚介系の香りがね、後味にこう、ふわっと効いてるので、甘くて、まろやかになりすぎずに、ちゃんとね、後味も引き締めてくれてて、これがね、何回食べてもね、飽きないの。うめ。 製のチャーシュ ー, もよっチャーシュも<笑>とろとろの大成功でございます。 ちょっとこのスープの中に入ってた鶏茶も。 何十回食べてもうまい。何回でもいいよ。この話。<笑> うん、うん、今日のチャーシュー、まあ、うまくはできたんだけど漬け汁自体がね、まあ、結構取りっえたんでそれのね脂もかなりしっかりしてるので個人的な趣味としてはあの肩ロースとかそれこそ腕肉とかにした方がよかったかなチャーシューここだけも自分のミスですね<笑>うん たそろそろ味変タイムにまずこちらの定番のね一味唐辛子でございますい<笑>うんやっぱ合うね めちゃめちゃね唐辛子合うんですけどやっぱりスープの香りがものすごく濃いので一般の市販で売ってる唐辛子とかだと風味はね全然かき消されちゃって分かんないぐらいそのかにピリッとした辛みはあるんですけどちゃんとした唐辛子っていうかお高めの香りのいい唐辛子を入れないと全然勝てないですね 香り負けちゃうから麺に自家分気にしましょう一回そのまんま吸ったらだいぶね感じ方も違うと思うのでやったーあめっちゃ合うめちゃめちゃ合う とはね全然違う正直唐辛子らし、ん唐辛子<笑>、唐辛子ってなんだよ。唐辛子らしい辛さっていうのは、もう本当に濃厚なんで、ほぼほぼ消えてしまうんですけれども、香りはね、しっかりこっちのが感じるので、うまい。 ちょっと夢中ですりすぎて忘れてました。今日もこちらを<笑>。<笑><笑><笑><笑>合う。続いての味変、ね、この黒胡椒をかけていきましょう。<笑>まずはね、漬け汁の方に投入します。 あいない<笑>誰も勝てないよでもねほのかにやっぱりその後味の甘みの抜けるのがね早くなるうんそしたらまた実家がけでよいしょ実家だとどうかな 今回はねブラックペッパーの勝ち一味よりもねこっちのが合うかも個人的には<笑>、うん、はい今ね大皿の方が完食いたしましたのでこっち さっきの大沢をね見てた後だと小さすぎるねいや普通なんですよこれが<笑> ちょっとビールめ、<笑>で も, もほぼほぼないですね。<笑>うん。もう終わっちゃうな。<笑>残るはこちらのつけ汁に入ってる分だけですね。早い そしたらこれが最後の一口ですねうんああごちそうさまでしたはいってことで今ね竜介さんのつけ麺完食いたしましたああ はい、今日も幸せござんした。う竜けさんね、この茨城の中で も, もうめちゃくちゃ有名で、毎日ね、こう行列の絶えない、すごい美味しいお店なんですが、餃子のね、テイクアウトの販売とか、結構ね、不定期でやってるみたいで、ツイッターのアカウントからね、発信しておりまして、